そしたら今日もですね、独立会議の準備をされている理学療法士や柔道セレクション、あなたに私のですね、今回自称済みのコンテンツをお届けできればと思っております。はい、ごめんなさい。ちょっと今日はこんな感じで、本は関係ないので、まあ、一応宣伝、宣伝かなわかんないですけど、こんな感じであのやっていこうと思います。これ、書形式でやっていこうと思いますで。今日は質問でいただいたものに関して、ちょっと回答させていただこうかなと思うんですけど、どんな質問だったのかと言いますと、まあ、友達と一緒にですね、 友達と一緒に起業できるんですかっていうような話を、あの、今回ご質問でいただいたんで、回答させていただこうかなと思います。で、これ実際なんですけれども、まあ、今でこそ富士塾の中ではそんなに多くなかったんですけど、昔よくあったのが、まあ、同じ病院の方同士で富士塾っていうのに来られてて、まあ、一緒にこの、なんていうんですかね、あの、治療院の家賃とかを半分ずつ出し合って、 でやろうと広告費も出し合って一緒にやろうと、えー、そういう形で起業していくっていうふな形の、やるのはどうですかねみたいな形のね、相談を受けたことがあるし、実際の熟成さんでも昔、あの、いらっしゃったんですね。でもしかするとこの動画を見ておられるあなたも、友達と一緒に起業するのはどうかなっていうふな形で、えー、まあ、 考えておられる方もいらっしゃるかもしれない。そんなね、医師やリアクロフの方がいらっしゃるかもしれないですけど、まずこれ答えから言っておくんですけれども、えー、アンサーですね。まあ、答えからちょっと、あのー、はっきり申し上げますとですね、絶対うまくいきません。はい。絶対、ほぼ、<笑>見たことないです。絶対、うまくいかないです。うまくい、うまくいかないです。えー、これ、これね、な、なんでなのかって言ったら、あのー、まあ、 その話を今日させていただこうと思うんですけど、もしあなたがこの動画を見てられる方で、友人とね、企業紹介などか一人でやるの怖いなと思ってられる方、いらっしゃる方も、あの、いらっしゃると思うんですよね。で、その感情って極めて正常で、やっぱ一人で独立会業するのが怖いというのはね、極めて正常な感覚なんですけれども、 あの、でもですね、ポイントは何なのかって言ったら、あの、独立開業するのが二人とも初めて同士、えー、もしくはビジネスオーナーになることだったりだとか、広告費を初めて投資するだったりとかっていうところの考え方がね、二人とも初めてなのであればどうなるのかって言ったら、えっ、ー、と、一番最初何が起こるか、企業当初何が起こるのかって言ったら、まず一番最初起こるのが責任の、いわゆる責任転嫁っていうかね、責任の、まあちょっと、言い方あれですけど、まあなすり付け合いじゃないですけれども、どっちがだから、 から、この広告費20万出すんねんみたいな感じの話になることがすごく多いですね。で、結局何が起こるかって言ったら、意思決定ができないですね。はい。自分がこれをやる。だから、この何月何日から病院辞めて始めようって意思決定がほぼできないことが多いです。なので、一番最初2人でやると、どちらが大きいね、例えばどちらが先にリスクを負うのかっていうところに関して、まあ、すごい時間がかかりすぎてしまう傾向があるので、まあ、まず1個もおすすめしない理由なんですね。 はい次2つ目の理由としては何なのかって言ったら、まあ、うまくいった時なんですね、これまた。で、まあ、そういう風うなことがなくてじゃ仮にうまくいって売り上げをじゃあ100万上げたとしましょうとで。100万上げてじゃあ2人でやってるから、まあ、売り上げの大体まあ経費も半分ずつ、広告費も半分ずつ家賃も半分ずつで光熱費も半分ずつで、えー、あとはですね、えー まあだから、報酬も半分ずつだと、取り分を半分ずつにしようぜっていうような形でまあ考えてやられる方いらっしゃるんですけど、そうなるとどうなるのかっていうと、まあおそらく最初の2、3ヶ月とか半年はそれでも大丈夫なのかなと思うんですけど、次第にですね、パフォーマンスの差というものが出てきます。はい。どんなパフォーマンスの差なのかっていうと、10人新規の患者さんを見たときに、まあ自分の方がリピート率がいいとか、 もしくは一緒に起業した子の方がリピート率がいいとかですね。もしくはその逆、どっちかが良くてどっちかが悪いっていうようなことが起こってきたりとかするんですね。で、そうするとどうなるのかっていうと、まあ、じわじわじわとですね、半年から1年かけて、まあ自分は、あの、半分、50% 売上の中で利益をもらうって形になってるけど、それってなんか割に合わないよねっていう風うな考え方が必ず出てくるんですね。ってなると、あの、どうなるのかっていうと、最終的に、 せっかくなかのかって友人関係があるのに、ビジネスを一緒にやってしまったことによって、まあちょっと関係性が悪くなってしまって、えー、お金が絡むと友達関係あって言葉がね、あったりとかね、そういうことを聞いたことあると思うんですけど、まあそういう感じで本当にちょっとかなり、えー、関係が本当になくなってしまうと縁が切れてしまうっていうようなことにもなり、なった事例結構私、見させてもらったことがあります。はい。ですので、 はじめの意思決定ですね、どっちぐらいリスクが多いのかっていう分でもデメリットがすごく多いし、あとはですね、えーまあ、うまくいってからも、まあ、揉めることが多いんですよってことをはじめに知っておいていただきたいんですね。じゃあ、企業自体とか一人治療院っていうものを二人でやること、一人でやることは何かいいことあるのかっていうと、えっとね、ほとんどないですね。はい、ほとんどないです。 っていうよりも一人一人で成功した方がスタッフを入れていくってなれば話は別なんですけれどもいきなり最初で一人でやって何かうまくいくとかっていうことはもう本当にないのでなので、えー、友達一緒に起業っていうのは本当にうまくいくことは少ないですから、えー、結論から言うともやらない方がいいと思いますでもしこの動画を見てられる方でね起業するの怖いよって方いらっしゃれば、まあ、ちょっとあのーまあ、先に独立開業してる先輩から まあなんか、たわごとじゃない、ザレごとだと思って聞いていただければと思ってるんですけど、あの、それが怖いのであれば起業しない方がいいと思いますね。リスクを取るのが怖いのであれば、やっぱ起業自体って向いてないです。もう常に独立開業って何なのかって言ったら、えっと、ハイリスク、ハイリターンなんですね、はっきり言って。 で病院勤務の時に比べると、やっぱり収入も大幅に触れることができるし、うまくいけばあのすく、とても少ない時間でありえないぐらいの収入を得るっていう可能性も出てくるわけなんですけど、けどやっぱそこまでにありとあられるリスクと、意思決定と決断と度胸と、お金を使うという、まあ、そういうようなことをやっていかないといけないわけなので、なのでやっぱり、私が冒頭で申し上げた通りもそれが怖いのであれば企業自体は、ちょっとね、 あのそのマインドセットができるまでやらない方がいいというふうに個人的に思ってますので、ぜひ参考にしてください。はい。というわけで今日の話はですね、友達と一緒に企業はうまくいくのかどうかって話でしたけど、まあ、結論から、ね、言うとね、こういううまくいかないって話をさせてもらいましたので、ぜひ、えー、これからね、 特別開業クリニックとか、一人治療をやろうとしてられるクリニックの先生とか、IC や理学療法士の方は参考にしていただければなと思っております。はい。では、面白かった方は、いいね、およびチャンネル登録お願いします。YouTube の概要欄から私たちの治療テクニック無料でダウンロードできますので、今すぐですね、詳細確認してください。以上です。